聞こえはいごめん、聞こえない<笑>、はい、さあということでこのありがとうストレッチは、えー、私スーパーパントマンに伝道師シスターひろみが考案いたしましたこの言葉をボディに、えー、ボディに投げかけながら行うストレッチです今日も元気に行ってみたいと思いますよろしくお願いいたしますはいこんにちはエブバーディーはいおはようございます花さん今日もありがとうございます さあ、ではね、早速行きたいと思います、えー、愛してる大好きやありがとうの言葉をね、言いながら行っていきましょうさあ、でではですね、いつもお伝えいたしておりますが何が重要かというとストレッチはね、ビフォーアフターのチェックが重要ですこれをチェックすることでですね、モチベーションが上がりますのでやっていきましょうさあ、では長座ポジションを取っていただいて足を前に出していただいて両方の手を前にしていただきますじゃ <笑>だいぶ最近ねいろんなもの踏んでるのでデフォルトが結構いい感じになってきましたありがとうございますはいこの感じ皆さんでねあの足の位置どの感じでしょうか覚えておいてくださいでお膝の裏の隙間もうだいぶ伸びてきましたねはいも も, の、えー、ももの丸み加減もちょっとチェックしてくださいさあこれから始めますよ、えー、ご自分の最初のねポジションチェックしてくださいえっ、ー、と前屈加減ね はい、そしてそこを覚えておきながらいきましょう、はい、ではお集まりでしょうか、うん、ああやさんおはようございます最初にやりましょうストレッチねはいでは、えー、声出しながらいきます足を左足さんの上に右足さんを乗っけていただいて指先を横に開いてグイグイ行うところからいきますグイグイほぐすところからそれではいきましょう声出して2回言うと8カウンター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 途中のお友達もご自分のボディをチェックしてから、ね、行ってみてください。ビフォアチェックねはいでは足の甲を持って足先をぐいぐいつま先ぐいぐいせーの愛してる大好きボディーごと動かしてねはい愛してる大好きありがとうはい、土まず下側です。 足先をグイグイします。な愛してる大好きありがとう。今日はもうすでに暑い。愛してる大好きありがと気候がいいです。はい。くるぶしを持って足を振ります。な愛してる大好きありがとう。愛してる大好き上下。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい。くるぶしを持って回します。愛してる。 非常に大きくまして、ありが、ボディーごと行いますよ、せの、愛してる、大好き、笑顔でね、ありが、反対回し、愛してる、大好き、ボディーを大きく使ってね、声出して、愛してる、大好き、ありが、ナイス、いでは指を外して、くるぶしを持って足を振ります、せの、愛してる、大好き、ありがと、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがと。う アイシェル大好きナイス、はい、足だけを振ります、せいな。アイシル大好きありがとう、アイシェル大好き左右、アイシル大好きありがとう、アイシェル大好きナイス。はい、ではこの足をですね、ふくらはぎさんを置いていただいて、右足ふくらはぎさんを置いて、左足さんは後ろ。はい、ふくらはぎさんを上から、キュ九尾の白もみさんでほぐします、せーのああ、愛してる、大好き、ああ、ありがい、いてて て, て。 愛してる大好きナイス膝のちょっと上です結界さんせーの愛してる大好き体重乗っけてありがとう愛してる大好き内ももさんどうぞ愛してる大好きボディを乗っけてボディごと動かして愛してる大好きナイス両方のお膝を立ててひっくり返します そ右足の外側、ふくらはぎさん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、はい、愛してる、大好き、ナイス、はい、このお膝を立てます、ふくらはぎ下側さんを親指さんでもみます、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、ふくらはぎもパンパンです、<笑>大好き、ありがとう、はい、膝のちょっと下です。 グーでゴリゴリ、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝のちょっと上、ゴリゴリ、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お皿の周りをゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、ももの裏さんをつかん、えー、ぐさっとさして、るすって、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き ナイス内ももぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きももの外側ですどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス膝裏をぐいぐいしますせーの愛してる大好き声出してねありがとう笑顔で愛してる大好き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 愛してる、大し痛いですょう。ああ、リガ、ナイつま先おひざを内側にして、ももの横さんです。横さん。つま先う、う、お膝内側ね、せいの、愛してる、大、ああ、リガ、痛いですよ。愛してる。 ありがとう。愛してる大好き、ありがとう、そう、愛してる大好き、継続は力ない、はい、てんきゅう、そしたら左手、左のおひざの外に左手、骨盤転がしていきます、右手さん、お尻さん、骨盤を大きく動かします、背中をね、前に行ったときは背中を反って、後ろのときは丸める、ちょっとこの音量が大きかった、失礼しました。 <笑>ちょっと待ってはい、はい行きますよと思っちゃったはい、では骨盤前から転がしますあ、後ろから、せーの愛してる大好き、ありがとう大きく愛してる大好き、ありがとう上回りて、愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイスはい、いいですはい、では左手さんも腰の横に置いて右手さん、腰骨骨盤も掴んだら腰、肘、肩大きく回しますせーの愛してる大好き ありがとう愛してる大好きワンモアイト、はい、愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい手を丸ですはい皆さん ご, ご一緒にいいですいきますよせーのいいですはい拍手ありがとうございますでは右側バッチリでございますはいではチェックタイム両方の足を伸ばして右手さんどうぞ 先より行きましたね。はい左足さんはこんな感じ。左右差あると思います。もうん、だいぶ下がってきました。はいお膝の下の隙間とか膝の高さもね違ってると思いますよ。うん左足が伸びました。あごめん右足が伸びました。はいありがとうございました。ちょっと休憩水分とってください。よいしょいじゃはいボディのね変化なんかあったらコメント欄にね入れていただければと思います。水分取って。 いやーあの暖かいたらやっただんだんてて<笑>かい方が私得 意, 得意でございますのでね、はいえー、寒い方が得意という方もいらっしゃるので、ねうんまあ、シスター的にはあったかい方が得意かなって感じでございますのでこれからもうウキウキが止まりませんよここからあったかい季節に来るとねさあそれでは 皆様い、かかがでしょうか、えー、次の左足さんの方ね、行ってみたいと思いますが、よろしいでしょうか。水分はねいつでもしっかりとってくださいあの。デトックスでございます。今日も伸びましたね、花さん。ありがとうございます。よかったです。うん、さあでは、左足さん、行ってみよう。おはい、では、左足さん、チェックします。伸、えー、びしろ ってシスターがいたらたっぷりって一緒にね言ってください<笑>はいでは急に来るんだから、ね、急に<笑>急に来るのに対応をお願いします<笑>はいでは、えー、左手さんね行きましょうこんな感じはい右手さんはどうですかね左右差ございますはいでは左足さんを右足さんの上に乗ってますで足指からいきます指を開いてグイグイ行くところからせーの愛してる大好きありがとう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 愛してる大好きナイス土まず下側、せーの、愛してる、大好き、ねじってください、はい、愛してる、大好き、ナイス、くるぶしを持って足振りです、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、はい、では足首回します、愛してる、大好き、肘も大きく、ありがとう、ボディごと。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 アイシェル大好き、ナイス。はい、チャレンジコーナー来ましたよ。背筋を伸ばして、ボディを後ろ。はい、足を上げて、手を上げて、両手で足振り、盛大にどうぞ、せーの。アイシェル大好き、ありがとう。アイシェル大好き、わもいたアイシェル大好き、ありがとう。アイシェル大好き、ありがとう。貯金、どうぞ、貯金のポーズ。ははい、では足をちょっと違えて、手を頭の上で丸く。はい、ボディーを画面の方に。はい、では皆さん、ご一緒に、せーの。 いいです。はい、ありがとうございます。ま背筋がねしっかりこん伸びるポジションね取れるといいかと思います。はい。でははいと。左さん今日も頑張りました。左さんこう今日もってねこう積み重ねが重要なんですよ。よ積み重ねちょっとずつあのボディができてきます。はい。ではフラグセの愛してる大好き あ, ありがとう。本当積み重ねじょ重要。はい。 ありがコツコツねはいでは膝のちょっと上、KKY さん、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。はい、愛してる、大好き、笑顔で、ももの内側、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス、はい。では、ももさんを立てて、ひっくり返します。左足さんのふくらは外側さん、せーの。 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、左足さんを立てて、右足さんを下に置いといて、ふくらはぎ裏側さん、せの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大 大, 大、ありがとう。膝、はい、のちょっとしたゴリゴリ、せの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、幼まわりゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はい、えー、膝下、ぐいぐい、えっちは、もも裏ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、ありがとう、ボディごと、ボディで揺すって、大好き、ありがとう、はい、ももの外側、あっ、内側、せーの、愛してる大好き、 あゆすってね、愛してる大好き、もも外ぐいぐい愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はい、膝ざ裏をぐいぐいします、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はい、膝下ぶらぶら、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好きちょっとずらして「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイスはい」ではその足を伸ばしていただいてもも の, の上ですせーの愛してる大好きありがいだただはい愛してる大好き笑顔でねはいではつま先をひ内側にしてももの外側ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 笑顔で、思いと愛してる大好きありがとう。はい、愛してる大好き。はい、では反対側のくるぶしさんを乗っけてくるぶししごき、せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、わもモン愛してる大好きありがとう。愛してる大好 き, あ り, 大好きありがとう。はい、では足を置いて、その右足さんが前で左足さんは後ろにたたんで、横座り。 右の左の腰骨さんを下ろしたところをぐいぐい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、このまま愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、はい、背筋を伸ばします、骨盤を転がし、右のお膝さんの横に右手をついて。 左手さん、お尻ぺた、内側、外側大きく動かします。後ろから、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。せーの、大に、どうぞ、思い出愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。笑顔重要ね。はい、ではこの右手さんを、右の腰、左手さん、左骨盤、骨盤、腰、腰、肘、肩回します。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、わもいっはい、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、とってもいいです。では、最後に骨盤、両足骨盤転かし、マットさんを重ねる方は重ねてくださ い, い, いと。座骨さんがね、痛い方はちょっとなんかクッションとか座布団さん重ねていただいてで足は腰幅よりちょっと広い、肩幅ぐらいは開いていただいて、肩幅よりちょっと外でもいいです。 えー、桃浦さんをがっつり持って背筋を伸ばしますただ背中を丸めるのと前に伸ばすのとはい正段に行きましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で桃いた。愛してる大好 き, もも大好きありがとう愛してる大好き ナイス、バッチリ。はい、では背筋を伸ばして、いいです。ポーズ最後ね、決めたいと思います。背筋を伸ばして、ボディを後ろ。で、足を上げて、どっちか足に伸ばす。はい、そしたら両方の手丸。はい、画面の方を向いて、皆さんご一緒に。今日もとっても。 したでしょうか？はい。では両足伸ばしてチェックタイム左足さん行きましょう。せーの大緩んできました。右足さんも緩んできました。だいぶ背中の位置が落ちてきました。いいです。はい、膝裏の隙間どうでしょう。はい、ももいかがでしょうか？じゃあ丸くね。あの楕円形にももがなっていると思います。で、よろしいなと思います。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか？変化がね。 コメントいただければと思いますあのー、水分もねしっかりとってくださいシスタもとりますてててさあ今日ですねあのーシスタの新世 紀, 新, 新, 世紀新兵器第2弾<笑>をねご紹介したいと思います<笑>まだあるんかいみたいな<笑> この間紹介した新さんな感じ。 ここ、ちょっとこうボコボコしてるんですよこうねボコボコボコまあこっちとまあどっち面を使っていただいてもいいんですがまあボコボコ面は足の裏にね刺激が入るっていうこれどうやって使うかっていうとまあちょっとねステッパーみたいなものなんですよお見せしますねここに乗りますよやっぱり<笑>やっぱり乗りますはいこのように乗ってお顔が全く見えませんここう、こう、あの、うん 全<笑>く何ステッパーでございます。横向きの方がいいかな こ, こ, これでなんかあの足踏みしながらシスターはねこれでデスクワークをこ う, こうやっております。<笑>という<笑>あのこういうものも結構いいですよ。まずあのシスターはスタンディングデスクなのでねこれに乗っかりながら作業ねしております。この間の踏み台的なものも使ってますけれども。 これは、ね、あのやっぱり両足に、ね、体重を乗せる癖がができそうな気がします。どうしてもねスタンディングレスクやってるとどっちかにこう偏って乗ってたりするのでそうするとあのそのままの体重が癖になっちゃったりするのでそれを真ん中にいつもいるようにするのにこれができるから<笑>役立つんじゃないかなと思っております。ということでご紹介ですがこの方は何ていう名前かがよく分かりませんが。<笑> ステッパーでございます。はい、ありがとうございました。<笑>さあ、ということで、いかがでしたでしょう新兵器またそうなんですよ。あ、いいですね。来ました花さん。とってもいいです、ね。それは良かったです。<笑>はい。では、もうそんなに新兵器は導入しないと思います、ね。<笑>一応、この2点ね。今<笑>日、今日、今日のこちら、こちらの方と、こないだの方とね。お二つをちょっと活かしてですね。 ボディの変化をね楽しんでいきたいと思っております。はいということで、ありがとうございました。今日もありがとうございました。あのまた、えっと素敵なフライデーを、ね、引き続きお過ごしください、はいえっと。次回はですね、明日はお仕事いあります、朝からお仕事行くんだ。ですので、あさって日曜日は9時からございます。また来週のスケジュールも 出, す出しますのでご参加ください。来週はね 今週と同じようなスケジュールでいけると思います。多分多分ね。はい、ではご、ごきんよう、ハバナイスデイ。よい、よい、え、ありがとうございました、はなさん。またお会いしましょう、ごきんよう、日曜日にお会いしましょう。ごきん、nice、よう、ハバナイスデイ。じゃお良いフライデーをお過ごしください、ごきんよう。チャオ